えー、後半で一番難しいパー4長いパー4です狙いどころはホテルの、えー、左角ハンディキャップナンバーツーホールです、えー、フェアウェイ右ナイスショットです オッケー。フェアウェイのセンターです。残りまだ二百七ヤード。左から。左かオーバーウッド、はい。ちょっとダフった。ちょっとショート。なんか下くぶったかも。うん あでも転がっていくと思います。頑張れ持っていけはい、OK。第三打目、四十七ヤードまだ残ってます。ファイタ、ファイ。ちょっとだけ大きいかな。モエカ選手も同じような距離残ってます。四十五ヤード。 これはショートじゃな い, い, ななない<笑>、はい OK、残り 20m ぐらい。 何番番すごい難しいピンポジになってます、バンカーに囲まれた。 ちょっと右まあまああるあるです、うん、ちょっとだけオーバーケ。k、OK、ちょっと下りのアンジュレーションがきつくて 伸びるかなわからんけど、うん、ちゃっ た, ゃったわ結構早かったっぽいっはい。萌、え、花、ー、選手バーディーパッドですが私と同じくくらいのフックライン私は三メートルオーバーしてしまいました 私のオーバーしたパットを見て、ショートしてしまいました。お先行こうか。はい、行く。自信ねえな。室<笑>ナイス。入ったじゃない。ナイスパー。ナイスパー。はい ーあー引っ掛けたフ、okay. ックじゃないしスライスだったおースライスだったし<笑>、えー、14番パー4真ん中に打ってくださいナイショーど真ん中 OK 14番ホール第2打メ残り150ヤードプラスアゲンスト残りで160ぐらいちょっと左にバンカーでした残りイヤードだったか130145ぐらい130140130 130いろいろ入れて130 ちょっと右ちょっとダフリ乗ったかの乗ったのは乗ってるけどはいえー、ちょっと、ね、おおナイストライクはい 森川選手、バーディーパッドですナイスパはい、パーパッドです 曲がんないボギーでした、はいえー、すごい難しいパー3になってます特に今日のピンポイチョイは難しくて手前も右もすぐ行け右奥です非常に難しいピンロケーションです すじってる見えない乗ったいやあー、一気前に乗ってるこれ当たってないよ頼むよ超えてこの道やめてあ、でもカラーぐらいはいちょっと、微妙なところからの 何あれアプローチ、うんあー。よく見る光景です。うんうん悪くない。さあモイガ選手パタエラパタエラいました。 スライスラインだと思いますちょっと大きいかちょっと大きかったさあピンチが続いてますパーセーブなるか ナイスパー。ーはい、ボギーパットです。あ、ボギー。オッケー。<笑>ど真ん中、ナイスショットでした。